はいおはようございますラスカルでございます本日また久々にですねえ熊谷にございますゴールデンタイガーさんにお邪魔しておりますというのも本日はいただくメニュー限定メニューが1つとちょっとね試作品で、ま、提供する予定の新メニューが1個ありますってことで本日はそちらの計2種類いただこうと思っておりましてとりあえずねこの限定つけ麺もう目の前に到着しておりますこちらでございまして本日はつけ麺の方麺 1 5キロでございますでプラスアルファで漬け汁も3種類いただいておりましてこちらが限定の漬け麺この2種ね僕の大好きな漬け麺なんですけれどもこちらがねトマト漬け麺とタイガー漬け麺でございますねいやーもうねこの撮影に向けて今日何も食べておりませんもうめちゃめちゃ空腹でございますので早速ねいただこうと思いますいただきます まずは、まあ、限定とかをいただく前に普通常ね提供しております僕の大好きなタイガーつけ麺の塩のつけ汁からいただいていこうと思いますちょっとつけ汁の前にね麺をねよいしょこれですよめちゃめちゃ綺麗ですよねいただきますあーうまっ 美味しいですよ。めちゃめちゃうまい<笑>、うんうん。そしてちょっとこちらのスケジュールに出していただきます。 <音><笑>うんうん、まっ、うん、ああやっぱ好きなこれ。 タイガーつけ麺は背脂のね香りがかなり強めに出てるのでそれがねこの麺の風味とめちゃめちゃ合うんですようん、まいなちょっと止まんないわやばい そう。 今日つけ麺はね茹で前で1 5キロお願いしてましてメニュー来た時はねちょっと多いかなと思ったんだけど余裕ですわこれ一瞬でなくなってしまうこれチャーシューでございますねチャーシューはこんな感じでございますうまっちょっとね麺がなくなってしまうのでお次のつけ汁でございますこちらトマトつけ麺いってみましょう トマトもいただきます スケはトマトっぽい爽やかさもあるんですけれどもお肉感これもしっかりあってコクがめちゃめちゃ強いんですよ例えるなら本当にうまいミートソースっていう感じこのゴールデンタイガーさんの麺にものすごい合います<笑><笑> このね、動画内の方では何度もね宣伝というか、まあ、説明してるんですけどこれ、ね、タイガーつけ麺とかトマトつけ麺ゴールデンタイガーさんねオンラインショップもあってこれ購入することができるんでちょっとねこれ皆さんにもぜひ一度味わってもらいたいですめちゃめちゃうまいです そしたら冷める前に最後のつけ汁いっちゃいましょう。こちらのつけ汁が S S T というメニューでございます。 こっちもピリ辛でラー油のような風味もあるんですけどそれよりもなんかフライドオニオンに近いようなこの香ばしい香りがしっかりあってめちゃめちゃうまい限定ですねこれ。 ちなみに、ね、商品紹介も含めて撮影し始めて今10分ちょっとまあ、1 2 3分なんですけどもうね麺がないです<笑>あれ波って何グラムでしたっけです 200? グラム<笑> 200 <笑> ごめんなさいあの夢中になりすぎて味変でねレモン頂 い, いてるんですけど完全に忘れておりました<笑>卵とうん、うん、そしたこちらの味玉が最後でございますうんということで、えー、ただいまねつけ麺三昧っていいんですかね<笑>完食させていただきましたお疲れさです そしてこれね、つけ麺。僕、今日はね、ちょっとこの後、TKM っていう、その新作のね、メニューを食べる予定なので、ちょっと匂いがわかんなくなっちゃう都合上、汁ね、これ飲まないんですけれども、通常はね、あの、おい飯だったりとか、トマトでしたら、リゾットなんかもできますので、これで食べ終わったら、ぜひ皆さんも、こう、試してみてください。はい。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。これ2杯目はね、もちろん皆さん、ご存知かと思いますが、TKM、まあ、卵かけ麺でございますね。 え、プラスアルファ、ここにね、乗っかってるのが、不定期で販売している、ビャンコという、平麺台っていうんですかね。もう本当に、一枚丸々乗っかった麺でございますね。で、これね、今回いただく TKM、何が違うかっていうと、この、燻製の油とか醤油を使って、普段とはね、違った TKM になっているそうで、これ、実際に販売する際は、えー、もしかしたらトッピングとかなるかもしれないんですけれども、今回は特別にその醤油の返しの方にすでに入れてありますので、もう、器から、だいぶね、燻製の香りはもう、漂っております。 ちょっとねこれいただきますえー皆様本当に申し訳ございませんこっからね燻製 TKM 食べてレビューをするんですけれども天主さんとねこのメニューについて熱く語りすぎましてちょっとねこれ動画に使うには違うなっていうような そんな感じのね、内容、濃い内容のお話をしすぎまして、今回はですね、ちょっとナレーションベースで、この燻製 TKM のレビューをさせていただきたいと思います。ナレーションベースと思って、動画を消そうと思ったそこの皆様、ちょっとね、最後にお得な情報もございますんで、ここね、もし興味がなければ飛ばしてもらっても結構です。ぜひね、あの、エンディングの方まで見ていただきたいなと思います。 でこちらもともとの TKM まあ、食べたことある人ない人いろいろいると思うんですけれどもかなりね麺のコシが強い上に香りも強くてそこにねこの卵黄のコクだったりとか醤油の風味これが合わさってて本当にバランスのいい一品なんですがそこにね 燻製が一つエッセンスとして加わることで、かなりね、食欲が湧き立つというか、このね、香ばしさ、これが絶妙なバランスで、僕はね、もう一口食べた時からめちゃめちゃ美味しいなと思いました。ただ、燻製にするにあたって、お醤油や油なんかもいろいろ種類があるので、 この既存の TKM に一番どれが合うのかっていうのを現在は結構悩まれてるそうなので実際の販売期間っていうのはもうちょっと先になるかもしれないんですけれどもこれがね製品化した場合にはもう本当に今あるつけ麺と通常の TKM に加えてもう三本柱になるようなもう推しメニューになるんじゃないかっていうレベルでマジでうまかったです それとね、トッピングでいただいたビャンコ、こちらはですね、以前のゴールデンタイガーさんの動画の方でも紹介はしているので、 まあちょっとある程度割愛していこうかなと思うんですけれどもやっぱりね普通の麺とは違って幅広になってくるのでより通常の麺よりも小麦の感じまあ、香りだったりとか甘みっていう部分がかなり強く感じるのでこれはこれで同じ小麦を使った同じ明太ではあるんですけれども全く食感から味わいも違うのでこれがねもし限定で販売された日にゴールデンタイガーさんにお伺いすることができるのであればぜひねこちらもトッピングしていただきたいなと思う一品でございます まあ正直ねこちらの燻製 TKM まだねいつぐらいに販売するかっていうのは未定なんでちょっとね明確には言えないんですけれども実際にね販売した際にはちょっと僕も我慢できないなと思うぐらい美味しい一品でしたので。 多分ね動画撮りに行くと思うんでですよなので、まあそのそね動画を見てくださってそこからお店に行っていただければ確実にねお店の方でも販売してると思いますのでその際は皆様もぜひこちらの燻製 TKM をお店の方でお楽しみくださいすいませんごちそうさまでしたりありがとうございますお疲れさまでしたい<笑><笑>はい、はいはいはいはい、ということでただいまねえつけ麺三昧と、まあ、新作のこの燻製 TKM え、いただいてきましたが、やっぱりね、もうどれ食べてもめちゃめちゃ美味しかったです。まあ、つけ麺に関しては、まあ、ちょっとね、限定メニューが入ったので、皆さんがお店に来る際にはないものもあったりはするんですが、トマトつけ麺とタイガーつけ麺は常時あるレギュラーメニューでして、 本当にめちゃくちゃ美味しいです。やっぱりゴールデンタイガーさんといえば TKM みたいなイメージあるんですけど、僕ね、初めてこのゴルタイさんに来た時は、どっちかっていうと、つけ麺に、ま、惚れたというか恋をして、もう何度もね、足に通っているので、まあぜひね、TKM だけではなくて、皆さんにもこのつけ麺食べていただきたいなと思いますし、この燻製に関しても、まだ製品販売するメニューではなくて、試作中ではございますが、これね、完成した暁月にはま、まあ Twitter 等にも出ると思いますし、その際にはね、皆さんもぜひ食べてみてください。 えー、またですね、え、ゴルタイさんからありがたい、まあ、お言葉をいただきまして、ちょっとね、皆様に、朗報でございます。僕が大好きな、この、タイガーつけ麺と、トマトつけ麺に、TKM と、 これね、僕の大好きなこの3種類のメニューをセットにしたラスカルセットというものが、この動画を公開してから約1ヶ月ぐらいの間、ちょっとね、普段の商品よりも割引して販売していただけるキャンペーンをされるということでして、通販ページについては概要欄の方に記載がございますので、ぜひね、この動画を見て、えー、食べたいなと思った方は、この機会にこの美味しいつけ麺と TKM を食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。 え